合宿して良かったことは単純にまずめちゃくちゃ楽しかったっていうのがすごく良かったことであの合宿してあのたくさんもう作れるだけこの期間中に曲を作るぞって決めてたからやっぱりちょっと寄り道みたいなことができたっていうか。とかさっき丘っつやがしきの適当送りしたがよくてさ。 あの、うん、サビあとのフックみたいなやつ、うんポストフックを振り込してダ、うん、ラレラダラダララスみたいなやつそうですねでサビあと声ネタオンリーってことオンリーでもうドロップみたいなやつじゃの方なのにちょっと1回あの バ, ースバースの後半ぐらいからちょっとやってたんですけ、ね、どちょっと喧嘩しちゃいそうな確かに気がしてごちゃごちゃ音が鳴ってる感じ<笑>です<笑> やっぱり日々このツアーがあったりだとかホワイトジャムの制作もやったりだとかあとはラジオの番組があったりだとかが日々スケジュールが立て込んでる中でじゃあこの週に1回ここ制作日取れましたってなったらやっぱりあのその1日で結果を残したいって思っちゃうから。 ちゃんとアルバムに入れられるような曲を作ろうとしちゃうけど、やっぱりあの三日間合宿をやっていた間っていうのはハズレが出ちゃってもいいからみたいな気持ち出てきたから、結局あの合宿中に作った曲はほとんど収録されてるんですけど、なんかあの狙い撃ちしない良さみたいなのが合宿中はあったんで良かったなと思いますね。おはようございます。おはようございます。 今日はチョコレートホイップミュージックビデオ撮影ということで、早朝から皆さんにお集まりいただいて、撮影をやっております。頑張っていいきますこれらなけど君君君とととパパパンンンケケケーーーーキキキトかかけないチョコレートホイップ パイメージ通りのチョコのかけ方したんじゃない俺 <笑>いっぱい<笑>久しぶりの甘いもん、どうですか、うん<笑><笑> えー、ガシマ初めてのソロアルバム「チョコレートホイップ」が完成しましたま あ, あの一つの映画を作るみたいな気持ちで作ったアルバムになっていてすでにね「チョコレートホイップ」とか「ハーマイオニー」とか先行のシングルは聞いてくれてると思うんですけど、まあ、通して聞いた時にまたそれぞれのシーンが違ったように聞こえるようなそんなアルバムにもなってるんでぜひぜひ手に取って頭から最後まで聞いてみてください。 そしてあの今回まあテーマとしてまあ人生の甘さも苦さも全て詰め込んだって言ってるんですけど本当にあの人生ってまあ楽しいことばっかりじゃなくて本当に諦めそうになることもあればなんかもうこのまま明日の朝が来るのが怖いなって思うような夜とかもあると思うんですけどそんな。 すべてのシーンにねきっと寄り添えるような楽曲になってると思うんであの皆さんの人生の中で生活の BGM になっていったらすごく嬉しいなと思います。